皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月24日。ようやく材料が揃ったので、未入手だったバレリア二次バッジをゲットすることができました。最後の一つは、モモリウオン王二次バッジです。今日のフェスタインフェルノフィーバーは、メーガイマレギルラッドたちでした。ワグの像が2種類もらえるのが強いですね。そして、やはり大きいです。こんなに大きかったかというくらい大きいです。 通常時と戦闘時ではカメラの位置が違うので目の錯覚が起きているのかもしれませんバージョン 6.2 の大富豪も無事に10段になれましたこれでバージョン 6.3 のトランプも初日にゲットすることができる権利を手に入れました10段今日を目指そうと思ったら得意なルールの日を狙って上振れを期待するしかないですねとりあえずトランプポイントは稼がないといけないので気楽にやります